なんと廃墟の温泉があるって聞いたので絶対行かなきゃと思ってこの間行ってきました暗い時に一人でここはさすがにちょっと軽く肝試し感がありましたはい皆さんこんにちはゆめぐり女子チャンネルへようこそ温泉はずきですとこまちですはい<笑>今日はですねちょっと変わった温泉を紹介していきたいと思っておりますどう変わってるかっていうとうちの母が結構 結構こう心霊体験とか心霊、まあ、幽霊をよく見るっていう母だったんですよ例えばあ寝てて人の声で起きたの私とか言ってでこう四隅の隅の方から声が聞こえてきてでそこが光ってるんだとで光ってて声が聞こえてきて「あれ私たちもしかして見えてるんじゃないえ見えてるかもよえ殺しちゃう?」って聞こえたのとか車走ってたらあんまあ一緒に車乗ってたら急に「えっ!?」 車のの窓にすごく大きな顔があったの見た見とかって言ってきたりとか結構そのもうびっくりするようなことを言うような母の元で私は育ったので慣れてるというか、まあ、好きという か, か心霊話だったり階段バーに行って階段聞きに行ったりとかもうそういうのも好きなんですねで自分自身経験っていうのはそんなにないんですけども多少そうかなみたいなのはあったけどでもそんななくてだから結構好きで心霊スポットに行ったりとかも。 してたんですよでそんな中でなんと廃墟の温泉がある で聞いたので絶対行かなきゃと思ってこの間行ってきました名前は追松温泉さんですしかも行ったのは夜で寄せばいいのに夜に行ったんですよわざわざはい<笑>怖い思いがしたくて<笑>夜に行ってきてなのでその動画として撮れなかったです暗かったのでなのでちょっと写真で紹介させていただきたいんですけどまあこんな感じでですね完全にその外観も半分ぐらい削られちゃってる崩れちゃってる状態だし中もですね人のいない方の扉を開けた 入っていくんですけども、そうするとこう天井が崩れ落ちてる場所ですとか壁が崩れ落ちてる場所とかを通って1人歩いてで階段を降りてで奥の奥のお風呂場まで行くんですが、まあ、その廊下もとにかく怖いめちゃめちゃ怖かったです温泉大好きなんで、ね、で泉質は素晴らしいのでその温泉に向かって行くワクワク感とちょっと怖いなのドキドキ感の両方が味わえたんですけどもでその。 廊下とかは怖いというかわざわざ夜に行ってるからビクビクしながらこう行ったんですけどやっぱその温泉自体は素晴らしかったですね温泉入るのもなかなかね片方一つ湯船がカラカラになっているので奥の方の温泉だけ浸かることができるんですが素晴らしいお湯でで窓開けたら景色も景色というかその崩れた景色になってるんですけど、まあ、でも外の風も浴びれて温泉自体は本当に素晴らしい とこだったのでちょっとこう変わった温泉が好きとかドキドキ感を味わいたいとか非日常を味わいたいよっていう人にはもう本当おすすめですあの行って損はない、まあ、あの温泉として行って損はないところなのですごくいいと思いますではですね本当にあの面白かったのでそちらを見ていただきたいと思いますでは動画の方どうぞじめはどうなる方 と, とも 温泉は立派ですすねめちゃくちゃイオのいい香りがしますで温泉は良かったですでもここまで来る間ちょっとこれは明るい時に来ないと厳しいですね暗い時に1人でここはさすがにちょっと軽く肝試し感がありました、まあ、でも温泉が立派なので全然そんなのはすっかり忘れて今楽しんで入れそうですけどねはいえーっとこちら 男女別の温泉になっていて多分ですけどもともとは旅館さんだったんじゃないかなって思いますねまたこの奥にもさらにちょっと旅館だった跡みたいなのがあるんですけどさすがに暗くて怖くて今覗いたんですけど行けなかったですでもちょっとこの間作 があってもう温泉が男女分かれていてもともとは結構にぎわっていた温泉旅館さんなんじゃないかなと思います近所の方に聞いてもねちょっと何かあまあ思い出作りにはいいんじゃないとか言ってさっき言われたんですけどいや本当にでもその通りだと思います一度来る価値はあるぐらい温泉は本当に素敵ですで建物もあの受付の方もすごく素敵な方だったのでちょっと夜じゃなければ多分すごく楽しいんだろうなっていう感じですはでもかった ということで栃木県にある尾松温泉でした一度来てみてくださいまたねあ、チャンネル登録、Twitter、Instagram、ホームページよろしくお願いします